なのでまあ大食い二人に一般のね、普通の男性二人で計四名でね、この七位を当てで行こうという企画でございますはい入っおりませんえっ入ってますか入ってませんえぇーえ、じゃあ<笑>、ま、やばいやばいですね<笑>あーまずいですねえ、俺今日の企画思ってるより や, やばかった<笑> ちょっと1週目何も当たってないんでもう1ページ目にある餃子もういくべきかなと思ってるんですよはい、はいはい。まあ一回当たりに行こうかなと思ったんですけど、うん、ちょっと種類多いんで、うん、本格焼き餃子とダブル焼き餃子を両方、はい、あ、うん、なるほど、はい、トリプル焼き餃子だから<笑><笑>確かに<笑>だって残りにで税込み274円ですよいやめちゃめちゃ安 い, 安いです安い人気は絶対高いと思うので一応念のため両方いきます<笑>はいです、はい 当てに行きたい部分と食べたいものを注文したいのがちょっとせめぎ合ってるけど中華ってみんなで楽しめるじゃないですかうですもう極端な話一口だけ食べたら全員にあげようかなっていうのも今ねクロス豚を考えてるんですよ。はいはいはい、が あいや通常サイズにしようかな通常、ねうん、やっぱファミリーレストランでみんなでシェアして食べるっていうと考えると、うん、通常サイズの方がランキングに入ってるんじゃないかなと思うああなるほどです、ねはい、来ましたね餃子来ましたね小川、ね、さんと吉高さんの品が届きましたけど、はいうんはい、気づいたんですよメニュー見たときに「バ、はい、ーミヤン名物」って書いてあったのあ<笑>ああの「座右の銘」みたいなやつ大体入ってますから<笑>座右の銘じゃないんだから<笑><笑> わかるあのちょっと一言足されてるのすごく大事なんですけど<笑>そんなこと言いながら2個頼んでんだよなこれ<笑>はもうダブルヒットになってますあダブルヒットですなるほどね一人で食べるの、はい、お全然全然全 然,、ね、<笑>全 然, 全 然, 全然<笑>でも<笑>せっかくなんで皆さんに食べていただきたいの、はい、でこれが吉川さん頼んだやつそうです、ね、クロス豚ですねあのおかず系の中だったら これかちょっと珍ンジャオ悩んだけど、はいはい、まあこっちかなと思っていや僕餃子プレーン派なんですよ分かりますめちゃめちゃ分かるそうなんだいただきますどうお父さんが笑顔どうですかあサクサクもちもち系あー間違いない思ってたより、はい、軽いです うん、軽くて食べやすいイメージがすごく強いです。味もしっかりついてて、はいはい、全然醤油なしでも僕は全然いけます。多分、定食で食べるならダブルは欲しい。ああ、なるほど。いただきます。す い, いただきます。ま肉汁やば。肉汁がすごくて。どうすかあ。いや、本当に肉汁すごい、うん。いらない醤油。いらない、いらない、いらない。<笑>味がしっかりしてる。クレーンでいけます。全然いらない。 もちろん肉汁もそうなんですけどやっぱお野菜もしっかり火が入ってるから野菜のうまい水分も出てくるんですよこれがたまんない。そうですね黒酢豚を黒酢豚さんオーダーの黒酢豚茶ですね、はい、うまそういただきまーすよくなんだろうな ー, ーおいしい、えー、酢がきついすぎなくて、うんはいはい、コクがあってうまうま でも、決してね、その素材の味もしっかり出てて、うんうん、あー、かぼちゃ合うんだな、うん、ほんまにちなみになんですけど、今、2巡目、ほぼ食べ終えて、で、お腹の具合ってもどれぐらいですか3ぐらい、僕は1もいってないですね。マジで<笑> 5? <笑>ポテトのせいだなそうです<笑>僕もまだ1位いってないかなっていうでも大食いで気をつけなきゃいけないのは、はい、3位以降は急激に上がるっていう<笑><笑>じゃあ僕があの注文しました、はい、ク黒酢豚、えー、税込879円、うん、こちらはランキングに入ってますでしょうか2連続はいおりませんうわマジでいってんのマジで はいは い, は い, は い, はいきですかかか<笑>本格焼ききき餃子っっっっっっっってててて何十今おい個入入入入りりちちランンキグにるるしししょうか、はい、えちょうとと怪しい動たたたたななますすまままあまあ、まあそれ入ってってって反応が冷たくなかったもん<笑>もさっきと違かった おーおーあ、じゃあこれこっち可能性あるもう1個あっダブルか連続でいっていいですかで も, もちろんもちろんダブル焼き餃子十二12個入り499円、はい、リーズナブルになるんですねダブルのほうがダブルのほうがお得ですランキング入ってますか入っておりませんえ<笑>だらやっっぱ冷たいい小笠だけ冷たいんんだだだよよなな入て小けでもやっぱり1位なんですね餃子が、うん、いやそりゃそうでだってこんだけ美味しいもん、うん 餃子定食餃子セット系はローラーの可能性ありません<笑><笑> 20秒終わった段階でもう1時間超えてるんですよすでに、うん、しゃべりすぎ<笑><笑>ちょっとこの反省点でもこうだったら行くしかないなと、うん、ローラーをもう行きますおーおー行かせていただきますこれ揚げ物があと残り4種類残ってるんですよさばから揚げ甘酢醤油とから揚げの4個で、エビ春巻きの1本と2本、うん にポテト唐揚げっていうふうに変わる<笑>きついきついきついきつい普通のデカ盛り作れますよ<笑>本格餃子定食はいシュウマイもですね、シュウマイ定食え、なんか両方ついてるの両 方, て両方ついてるへぇとと、一、えー、ついいですと武蔵野麻婆定食はい、はい、餃子付きです 餃子好き魔法ですね。はい、なるほど。何こ餃子くん。<笑><笑>けど、バーミヤンさんといったら餃子、うんうん、まあ、確かにね。ね、うんえー、なん で,、うん、で、そこも食べられて、麻婆豆腐も食べられるっていう。うん、一石二鳥な定食だと思うんで。うん、はい。これ五種、まあ、ちょっと春巻きの方が、二本と一本に繋がってるんで、四歳なんですけど。これで五種ですね。<笑>これはもうシェアしかないです。シェアで、ま、巻いていきましょう。春巻き。あ、いい音します、ね。うん。 うわうまいですねやっぱりどのメニューを食べても本格の料理屋さん中華料理屋さんに負けないぐらい美味しいのに金額、うん、が多分普通の店店食べるよりも半分近く以下じゃないですかそうですね確かにどうなってるんですか企業努力<笑>じゃあいただきます頼もしい<笑>頼もしい、うん、非常に頼もしい、うん、いやじゃあちょっとこれもう僕の方さっき頼んだのもこれ最後 一つなんで、はい、これ食べてちょっと順位聞いてみましょう。そう、聞いちゃいましょう。パッと、そ う, なんでうん。でこれ唐揚げ五位とかに入ってると思うんですよね。えー、唐、うん、揚げ四個。四個。こちら五位でしょうか。五位じゃないです。五位じゃない。ということはランキングには。 入ってもないです。<笑>何や な, なんか<笑><笑>ごめんなさい僕がいあのやる人だから。<笑>て聞き方も悪いよね<笑>。<笑><笑>優しさで傷ついた。<笑><笑>じゃあポテト＆カラー漬ランキングに入っておりますでしょうか。ありません。嘘でしょ？えエビ春巻き一本は、うん、ランキング入ってますか。はい。出ないです。二本は。サバカラー漬まず醤油はランキング入ってますか。 いや、もう巻き添えローラーですよ巻き添えローラ ー, ー, ラーめっ頼んだのに<笑>全部アスしちゃうてことはあけものの一品系が一個もランクのグ7位以内に入ってないってことそ う, そうなりま、ね、そうですね、はい、もう2時間経ってるんですよじゃもうちょっとそしたらもう僕もどんどん頼んちゃっていいですかおもどんどんどんいやもうお願いしますもうありうます ちょもろもろトッピング等々あると思うんですけど、はい、まずスタンダードを食べてみないと分かんないと思うので、はいはいはいはい、僕バーミヤンラーメンでいいます僕ちょっとこのメニューのキャプションで気になったのがあってこの麺の五目麺とゆずンラータン麺だけ人気の定番ラーメンって書いてあるんですよだからこれを信じて俺は五目麺を頼もうかなと思いますなるほど人気の定番って書いてあるぐらいだから食べましたお位6位6 位, 6位ランキングに入ってますでしょうか 嘘でしょうじゃあ次多分これ入ってると思うんですよ、はい、武蔵野麻婆定食麻婆定食予想5 位, 5位ランキングに入ってますでしょうか入っておりませ ん, <笑>本気で今さんもう早い早っ その謎のポーズが。二。僕の食べたバーミュアンラーメンは。ないでしょうか。はい、僕は二位だと思ってます。2位大正解です。二。マジで大正解。これやばいぞ。この後ヒント買っかが。小川雄馬に全額入っちゃうぞ。戦力外じゃ三人。良<笑>かったかもしれないですね。一と二が分かった、うん。いや、すごいな。まさか。 あの大食ユーチューバーの方以外の方が当てくると終わらなかった。えだからもうみんな間違わないでください。大食いユーチューバー今日もポンコツなんで。<笑>お吉永さんがお三色五目麺はい美味しかったい美味しかったこれ食べた感じ五目麺ない5いですか5位5位あ 位, 位, 位いや5位だな5位うんじゃあ五目麺は5位ですか5位ではないですえではないです、はい、ということ は, るは入ってるランキングに 入っておりますおおすごいっすこれ何位何位これ四位これ4位なんだえ結構麺がいくんじゃないですかじゃあこれでもやっぱあのメニューに書いてあった人気の定番とかってキャプション間違ってないかもしれない漫画家の2人何をしてるんだっいくん<笑>どくん込めたらヤバいよ<笑><笑>いやこれはちょっと明るい未来が見えてきたかもやっと仕事できたとあと4品でしょあと4ですね まずチャーハンの単品これ絶対やってると思うんだよ、うんうん、もう入ってるあったら俺はもう帰る今日<笑><笑> 俺, は俺はもう帰るチャーハン単品とチンジャオロースあと天津飯の単品天津飯の単品あ と, 品ああと分かったはい杏仁ロップデザート、ね、もうぱ締めようとしてるじゃないですか<笑><笑>多分シビカラ赤餃子じゃあ小籠包これ三個と六個あるけどじゃあ2つお願いしますホイコーロホイコーロ果肉入りレモンの 大魚人。大魚人。大魚人。はいはい。じゃあ、あれで僕はお願いします。はい。ただ逆に僕キャパがないんで、無駄に食べててもしょうがないと思うんで、逆にヒント使って一歩進んでみますか。じゃあ、本当に一枚いきますよ。いきましょう。いきましょう。あ、えー、じゃあ、いきなり一枚いくわ。あ、落とですかいいすじゃあ、リップヒントですラスカルさんからお渡しいただいて。リップヒント。リップヒントです。はい。じゃあ、中に書いてきます。すみません、お納めくださ い,、はい。はい。ちゃんと、は い, い。確かに。はい、確かにいただきます。お、はい、わさわこれリップヒントらしいです。これ。リップヒント。いきます。 <笑>今言われたらつらい<笑>定食は入っておりません散々頼みました<笑><笑>ってことで僕はこのヒントを持って、えー、得たことは定食を頼まないということだけなので<笑>定食以外を頼もうと思います<笑>僕は油淋鶏いきます有林地ちょっと当てたんで自分に褒美としてちょっと僕ヒント買わせてください、はいは い, は い, はい、いくらの俺は1000円の方でいいいいいかヒントちょっとじゃあお支払いさせていただきます、はいはい 安いんだね開かないんだねせいへんだと<笑>えちょっと待ってこのヒントでかいよ多分漢字3文字はいリリ先リリいっぱいあるよ油淋鶏小籠包さっき五目麺焼き餃子五目麺あとは担々麺だよ担々麺しかねえじゃねえかタンタンン<笑>中華丼もあるあ中華丼もある担々麺はやっぱでも頼むと思うんだよね担々麺で担々麺麺いくね天津飯からいこうかなと思うんですけどうわうう 多分思っってたと全然違ううめっちゃうまい、えー、普通って結構酸味があって甘酸っぱい感じが多いじゃないですか、うんはいはい、そうじゃなくてこれカニ風味なのかなそういう甲殻類系のだしが染み出たほんと味しい中華になって、えー、普通の思ってる天津飯と全然味付けが違いますこうやってだし感の強いやつだったらものすごい合うへ、えー、これうまいか な, そうなこれ絶対入ってると思う 新じゃおロースも美味しそう。あー、絶対美味しい。タケノコとビーマン の, このサクサクがたまんない。うん、そっかさっき食べてましたもんね。卵チャーハン。パラパラ系なんだけど、うんうん、ちゃんとじっとりもしてるの。はいはい、はい。ほぐれんだけどだこのジューシーな感じ。お米のジューシーな、ね。うん。パサついてないというか、うん、パラパラと。うーわ。<笑><笑>あべ<笑> いや、スープバー作るんだったら全部つけますよ。<笑><笑>薬味の設定。はい。いただきます。はい。うん。噛んだ瞬間、肉汁が溢れます、ね。いただきます。はい。これうまいね。美味しいです。本当にあのライ油系の辛みもあるし、うんうん、いさっきのあのフォアジョっぽい感じ。はい。ほんのりだけどしびれる感覚もあって、すごくうまい。はい、ナスカさんもう終わり？うん うん、うますぎて箸が止まらないというか、うん、丁寧に食べなきゃなって思うんですけどやっぱこう浮いきたくなっちゃうどうして も, あなるほどっ、ね、もがっつきたくなるんですよね、うん、すごいすご い, <笑>本当にすごい<笑>ほんでファミレスとかで出てくるレベルじゃないんだってほんとにこれ。 なんだかんだ食い終わっちゃいましたもん今こんだけ僕ら当たってないじゃないですか大食いでは、うん、なのにやっぱ全部食べてて美味しすぎてこんだけ外してるのにまだ自信満々ですからね全然当たってるからみたいなじゃあすいませんチャーハンうん個人的な予想はチャーハンですが3位予想で、はい予想はい、ランキングには入っておりますでしょうかお見事ですお見 事, お見 事, お見事 天津飯これが7位予想ですが7位はいランキングに入っておりますでしょうか残念ですおランキングにも入ってないマジかいですマジチンジャオロス残念ですマジですマジか4品頼んで1個かじゃあ小籠包3つ入り 5, 5位で5位入ってますかそ ーおおホ本当にうれしそう本当にうれしそう6個入り入ってますかさすがにね確かにじゃあホイコーロー、はい、ランキングに入ってますでしょうか入っておりませんこれは大行地大行地ランキング6位に入ってますでしょうか入ってません<笑>ちょぼーん っ, ってなっちゃってごめんなさい遊林地、はい、今6位と7位が入ってます7位で入ってますでしょうか おおあと一個すごいおいしいあのねごまの風味と味噌のバランスがちょうどいいでこ真ん中に乗ってた肉味噌もうすーげえいいんだよね美味しくて食感も入っててたけのこメンマンか担々麺6位で入っておりますでしょうか入ってませんじゃあこれ最終ラウンドでしようじゃ<笑>ちょっとすいません リップの方、1万円のヒントお願いしま す, リップ行きますかはいああこれで一万かなさっきみたいなもんだなこれほんとに<笑>はい食感がとろパリとろパリわかったお絶対これだこれわかったよこれ蜂蜜揚げパンじゃない違うな<笑><笑>リアクションで判断しないでくださいよ パリエトロじゃなくてトロあかったいいいききますよせーの焼そばあ、あんかきが、ね、ついてなじゃ と, とりあえずあのー、意見が揃ったんですけど、うん、僕のターンなんで僕に注文していいですかはいえ、ちょっと 先に頼んだ、はい、あのトロパリのヒントを得てからの注文がのこちらですね。で僕のこれと小川さんのこちらね、うんうんうんえー、がとろとろ白桃と杏仁のアイス添えという商品ででさっきのちょっと。 とろぱりっていうヒントを得てう<笑>これがあれですよね中がとろっとしてて器がパリッとしてますもんね食えよ器まで<笑>ボリボリだと思う<笑><笑>まあ、シンプルに食べたかったんで頼みましたでし、はい、<笑>イチゴのやつと、こっちも大行地なんですけどこれもなんか中がとろっとしててスプーンがパリッとしてたんでちょうどいいかなと思って<笑>だからさ、大行地はさ、もう食ってんのよ<笑><笑>食ってんのなんで帰りません僕な<笑>りの企画で二回目同じやつ頼むほんと1僕一番おすすめなんですとりあえずこの 読むしなとうではい、い、はい、いちちょっと溶けちゃゃま、はいはい、や、やここれダメだや ば, いやばいっすかめこれ缶詰の応答ぐらいとろとろなんだけど、はいはい、でもそううい応答っぽく感じじゃなくてちゃんとその桃感とろとろの極みみたいな僕言言おうううとと思っったこと全部言ってる<笑><笑>え揚げパンね。 でもこれはワンチャンそのアイスと蜂蜜でトルもあるし、うん、まあパリッとサクサクとした食感があるから冗談じゃないち、うんうん、ゃんとトロパリト ロ, トロ…トロだね<笑>トロパリですあザーサイのパリ、はい、ザーサイでパリがあるなるほど ね, ほどねじゃパリはもはや何でもついてんな美味しそう<笑>ねはぁ…はぁ…はぁ…はぁ…うん、まい え、なにえじゃあこれはイラデいーの。はい。デザートは入っておりません。はい。はい、お願いします。お待たせいたしました。重く役所までご ざ, まございます。ありがとうございます。もうこれがトロパイの大本命ですよ。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ますせっかくの最後で、ね、ラスカさんとり分けのと、はい、り分けを し, していただいて、はい。こんな感じでエビと。でこれぞゾくんで。 ありがとうございますおーかわ い, いしっかり麺焼いてあるんですね本当しっかりとやっぱもうこうやって取り分けてる段階でこの麺のパリパリ感はもう全然わかるね、うん、ちょっとこれで、ね、あ、はい、ありがとうございます、はい、はい、取り分けが終わったということなんでだよこっに使んで<笑><俺の><笑><笑>。最後の最後の祈って、はいまあ、祈ってはい、はいはい、いただきますいただきま す, きま す, きますさあさあ、お味はど ん, どん ね。ああ、やっぱもうね、うん、本当に全部香りがいいですね。うん。美味しい。う、え、ん、ー。一人にめしたいうんうん。美味し<笑>かったよ。うまかったよね。吉高さんが羨ましいぐらい。うん。羨ましい。お、といことで完食。はい。まあでもね、もうこれで今日多分絶対終わってますんで、はい。はい。もうひとまずランキングだけ聞いてみましょうかさっとさっ と, と。はい。はい そしたらただいまいただいた五目焼きそばランキング入っておりますでしょうか。入っております。はい、いやー達成だ。達成ですねお見事ベストセ、うん、どうでしたお三方今日食べてみてまあこの企画をやってみて。いや楽しかったです、うん、僕はシンプル に,、うんにっね、もっともっとやりたいだよね苦しいぐらい。 中華って結構油使ってるイメージあるんですけど、全然持たれてない。じゃあ吉岡さんどうでした？<笑>俺もゴマ漬き団子食べるだからもうマズい、ね。<笑>ちなみに今日のお会計の方を確認できればと思うんですけど。はい。ではこちらがはいすべてのお会計のレシートですね。折り返してますね。折り返してますね。そうですね。はい、い。こんな感じのレシートになっております。<笑>長い。 そして、合計が合計が、2万と1388円ですね安っ相当安い本当にノンストップで今3時間近く食べ進めてって、うん、そんだけ頼んで2万ちょっとだよ 超安い42 品, <笑> 42品6品につき1品ってこんな当たらないもんなかなか当たってないあ<笑>本当に今今日に関しては僕らも感染対策をしっかりして、えー、こうやってシェアをさせていただいておりますが、まあ、ご時世的にねなかなか厳しいですがご家族とか本当にねあの身内の方とかでしっかりと感染対策もしながらこうやってシェアするご飯が僕は一番おいしいと思っておりますでこちらもファミリーレストランさんなんで。 ぜひね、まあ、こういった機会でも家族で安心してこの美味しいね料理を絶対食べに来てほしいなと思いますいや改めて皆さんごちそうさまでしたありがとうございましたで何よりもスカイラクグループさん本当にお時間をかけていただきありがとうございましたありがとうございましたということで皆さんも本日もご視聴いただきありがとうございましたこの動画がと思ったらチャンネル登録コメント高評価そして大事なの ZO くんの企画もお楽しみくださいということで以上ごちそうさまでしたありがとうございましたイバイバイ